やに行きまんド、ね、ルルル おもてきみるる目覚めの時ピオレのピあのら回るにニューイヤープレゼンスせーのかあらたらけにしちゃいましょドルルルー まわれまわれニューイヤープリズムすのけしの降臨だよ、ま、目覚めの時に、ね、ピオレフェリチート香りれみんなでおもてなしだ。キるへんンキンクだねまわれまわれニューイヤープリズムすのけしの降臨だよ目覚めの時に、ね、ピオレフェリチートドルルル ドルルルーン頑ンバリさんドルルルーン回れ回れニューイヤープリズム火の巨の降臨だよみんなでおもてなしだウルヘンスピンクだわ目覚めの時き、ね、にピオレ・フェリチートドルルルーンあなたが回るれ回れニューイヤープリズム だれれれ、ねね、ル, ルー みんなでおもてなしやウルフェンキングダム火のとしの降臨だよ回れ回れ<笑> まれ回れれれリドドルルルーールルルルンンみんななでおもてしやピ目覚めのの時にフオレェだよみんなでおもてなしや。 ちょっと頑張りなさい。回れ回れ。ニューイヤ ー, ープリのの降臨だよドルルル